はい夕方のミサトストリッチファームの牧場内にいます。はいオスダチョウです。オスンダチョウって結構喧嘩していたり気性が荒かったり人間に威嚇する子もいるんですけど。 この子はすごく穏やかな子ですね手袋で手袋しかも優しくつついて遊んでくれますね。触っても怒んないかな <笑>カメラはやっぱり誰も友達をも気になるみたいですちょっと逆光ですねはいまたねー。 はい、お隣のペアです。オスダチョウとメスダチョウ。いやパクパク。<笑>このメスダチョウ、いつも羽をパタパタしながらパクパクしてくれます。可愛 い, い仕草ですよね。すごいマシンガントークしてるみたい。 トーバクルトなのかいつもこんな感じでパクパクしてますお腹が空いているわけではないみたいですねえ夏っこい羽を触っても嫌がりませんずっとパタパタしてます このパタパタは嬉しい方なのかなんか訴えているのか<笑>分かりませんがはい、人に慣れているなすっごいメスダチョウの子でした。バイバイイ。